大踊り連協会の皆様、総勢12名と皆様によります総踊りをお楽しみいただきました。どうもありがとうございました。改めました皆様、踊り子の皆さん、乗り物の皆様に大きな大きな拍手をお受けでください。<笑>さて皆様、ここで今回のお祭りの実行委員長である小池理事長よりご挨拶でございます。